100万回言えばよかった松山健一に癒やされる可愛いシーンを振り返り、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。視覚デビュー20年超えの実力派、今も普段は青森弁、井上真央が主演を務めるドラマ、100万回言えばよかった、TBSK、毎週金曜22時。 佐藤健と松山健一と共に送るファンタジーラブストーリーとして銘打ってスタートした本作だが、回を追うごとにミステリードが増し、実力派3人だからこその奥行きを感じさせる作品になっている。そうした中、松山演じるウオ城にホッと癒やされ、薬と笑顔を引き出されている人も多いのではないだろうか。 第四話では、ついに直樹の遺体が発見されてしまった。ますます切なさと謎が大きくなっていくだろう展開を前に、魚住の癒やされキャラを振り返ってみたい。その前に、改めて松山健一自身についてさらっと。来月38歳を迎える松山は、2001年にモデル活動からスタート。2002年にドラマ、国戦、で俳優デビューを飾った。 その後、2006年に今なおファンの多いデスノート、デスノート・ザ・ラスト・ネームのエル役で一気に人気俳優となった。2012年には大河ドラマ、平清盛に主演。視聴率うぬうんを言われもしたが、作品と松山自体へは高い評価が多い。 その後も安定して活躍を続け、映画、デトロイトメタルシティ、ウルトラミラクルラブストーリー、ひじりの青春、など代表作多数で、受賞歴もずらりと並ぶ。一方、バラエティ番組などの出演時からも伝わる通り、松山自身は今でも出身地である青森の方言を話す。これは取材時でもずっと変わらない。 自然体というより、フラットな印象が強く、その分、役柄に入った時のスイッチへの振り切れ方が強いのかもしれない。100万回言えばよかった、ではある日突然幽霊になってしまったナオキの姿を唯一見ることのできる刑事のローズミにうまさを匂わすことなしにチャーミングさをプラスしている。視覚本音を漏らすナオキへのリアクションが可愛い。第二話。 冷たた話をするために、優うい、いのうと、幽霊の直お佐藤と共とに、直おの家に入ったウおズミは、三人でソファーに座る。この時、優うがウおズミにだけでなく、直おのコーヒーカップも用意しているのが素敵だ。そしてウおズミが、いわゆる通訳をしながら、直おの行動を振り返る会話が進んでいく。 ここで優衣には自分の姿も声もわからないと自覚している直樹が魚住に本音を漏らす。ちょいちょいと。例えば、結婚したいというつもりだった、とか、優衣も期待していた、すごく好きだって言えばよかった、など、直樹の言えなかった本音が漏れる。この時の魚住のリアクションが抜群に可愛らしくて、思わず吹き出してしまう。 後輩から告白されて、イメージと違う、と比べてしまったウオだが、恋愛に疎いらしい性格が、こうした反応からも伝わってくる。同じ第二話でも、後半に直樹の部屋で再び三人が揃う場面では、優位が直樹の死を現実のものとして感じた後であり、前述の時とは空気が違うのだが、自分の存在をどうにか消しながら、 それでも優位に涙を拭いてもらおうと、ローテーブルの下に隠れながらボックスティッシュを渡すウオズミの背中に、緊張がほぐれた。四角大5級必死の名場面も、袖で見るウオズミの存在で愛らしい場面に、第一話のラストで、ハンバーグを作るためにと直樹がウオズミの体へ乗り移ったが、第三話では、 直オキの家で、直オキの幽霊と共に、ユウイとウオズミが料理を作った。そこでウオズミが乗り移られたふり、イケメン風に顔を作って、ユウイちゃん、僕だよ、と言ってみせる。もちろん松山自身は役柄によってイケメンにもなれるし、実際、第一話では直オキに乗り移られて料理する姿もきっちり演じていた。が、 ここでは、それこそきっちりイケメン風を見せた、米印第5話では、再び本当に乗り移られた芝居を演じ分けた。そして同じ第3話のラストには、井上と佐藤による第5級必死の名場面が待っていた。弟を生かすためだけの存在とでもいいタゲな母の、しかもそこに悪びれもないような言葉の数々が、こちらまでえぐってくる。 愛するナオキへのひどい扱いに、ユウイも深く傷ついただろうが、その過程で生きてきたナオキ自身が、母の言葉をすぐそばで聞いていたことを、ユウイは知っている。怒りを爆発させて、当然のユウイだったが、彼女はナオキを愛で包むことを選んだ。この名場面に、笑いを差し込むという長男代を、松山はやってのけてしまうのである。 第四話冒頭、実家の寺の姉かの恵めみ、平井若美とのやりとりから、この切なく、しかし大きな愛に包まれる温かな場面を、実はウオも目撃していたことがわかる。泣きながら、な場面に変わりはないが、袖にウオが加わったことで、愛らしい場面にも変貌した。姉との電話はたびたび登場。 知りやすさに傾きがちな物語にあって、非常にいい息抜きになっているとともに、良い話ラストでの、体で感じたことのが強い、など、姉のついてくる心理も侮れない。さて、物語は中盤、後半へと入っていく。謎の加速とともに、答えも少しずつ見え始めるだろう。 そこにあって松山の演じるゆやし、ウ住ズは大きな魅力の一つだが、シムウンギョン演じる石シの存在がどう動いてくるのか気になる。ウ住ズにもいろんな面が見えてきそうだ。文、ん、月ちきご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。